桜屋根の裏ぼっちラジオチャチャチャチャチャチャチャチャチ ャ, ジ ャ, ジ ャ, ジャアニメ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている、族、一色色早くの桜屋根です。このラジオは桜屋根が一人ぼっちでお送りするラジオ番組です。真のぼっち至上主義をコンセプトに、真のぼっちの真のぼっちによる真のぼっちのための裏ぼっち党の総裁である私桜屋根が一人ぼっちでお送りするラジオ番組です。 ちょっと BG 気になるんで下げて<笑>いやさっき撮って気にしないことを心に決めていたけどやっぱりちょっと気になるんではいということでついに始まってしまいましたさくらやねれぼっちラジオ打倒ぼっちと掲げて始まったこの番組だそうですけれども 私はまあうんありし日はぼっちだったかもしれませんけど最近ぼっちじゃないんでね<笑>ちょっと逆笑い声うるさいですけどい や, そ, <笑>いやそう本当なんですよなんだろうあのなんて言うんですかでもそもそもじゃあぼっちじゃない人っているんですかこの世界に結局ちょっと BGM 下げて<笑>お願いします そうでなんかもう結局だって何て言ったらいいんだろう私ぼっちじゃないです人にいつも人が周りにいつもあふれててっていう人のことなんか信用できないでしょ<笑>そんな人の周りに集まる人だって多分大した人間じゃないと思うしおあ普通おただ先に普通おたちょっと紹介しますね新総裁にもの申すさんからです アヤネル総裁、甘く見てませんかちょっと待って、なになにななにえ、ちょっと、しょっぱなから当たり強くない結構、そんなに、メンタル強い方じゃないから、こういうので、あ、うん、ちょっと読みますね。我々墓地党員が、本気総裁を裏切って、アヤネル総裁の裏墓地党に願返えると思ってるんですか そうです願えるんです我々は単純なんですあのファッションぼっち総裁なんてもう知りません新総裁あやねるについていきます江口さんさようなら<笑>なんか、すっ、複雑な気持ち<笑>ま。まだなんか自分が、その裏ぼっち党的なものの関係者だって認めきれてないのに、党員が先についてきちゃった、この感じ。 ね<笑>まあ自信のなさ自信のなさもねぼっちにつながっていくかもですねだってさなんか友達になりたいなって思ってもでも向こうはこっちと友達になりたくがないかもしれないじゃないですかそれはでもやっぱりこう。 あの そ, それぐらいの間柄ですから私と友達に本当になりたいって聞いたらなおさら離れてくでしょだから聞けないわけでやっぱ難しいわそこだからといってね向こうからガンって踏み込まれるとちょっと何 な, なんですかやめてくださいってなっちゃうから難しいんすよねだからうまく滑り込んでくれる人いつも募集してるんですけどなかなかいなくてねえ次 赤いレッドッコんアットマーク、アット先生、ごめんなさい、さん。らさん、スペシャルゲストの村川りえさん、にゃんぱす、おいえ、ぼっちコレクションさん。ちょ、b g m 落としてもらっていいですか<笑>えー、あやねる総裁、ぼっちろー、ぼっちろー。先日誕生日だったのですが、学校では誰にも祝われず、まさかの家族にも忘れ去られていました。こんな僕でも公認してくれますか いや、そんな君だからこそね、公認しようじゃないかと思いますよ。でもさ、誕生日ってそんな大事わかんないんですよね、あんまり。あの、盛大に誕生日を祝ってもらったことって、私、二十歳の誕生日以外ないんですよ。まあ、あとは、ほら、あの、業界入ってラジオでサプライズとかありましたけど、もう、ほら、芸歴三年越してからは、 いやザクラさんむしろサプライズしない方がサプライズっしょみたいな人が結構増えてスタッフさんがあんまりだから割と普通に言われることが多くなったしえ友達呼んでとか学生時代もなかったっすうんなんか本当はだからでうちの父とあと祖母だけが AB と A なんであのすごく居心地が悪そうなんですけど<笑> もうね話ぴょんぴょん飛ぶしもうすごいあの何の話してるのか分かんないんだけどやっぱ居心地が良くてああやっぱこういう家族を築きたいなと友達より家族派なんですよね友達か家族どっちか殺せって言われたら多分友達殺しちゃうと思う<笑><笑><笑>たまにねちっちゃい頃そういう想像してましたけどねうんえなにあこの人公認するかどうかうん公認のあれって何なんだろう基準って とりあえず江口さんはもう読んだら公認んう ん, 読 ん, だら公認うーんでもそんなにぼっちあ家族に忘れら去られていたまあでもねそれは信頼の証でもあるような気がするからとりあえず公認しないどこかなうん大丈夫まだまだワンチャンあるよワンチャンあるあるこの先きっと人生長いだろうしねえー、じゃあ次 三冠王さんえあやねるぼっちろぼっちろ名前の三冠王とは小学校の卒業アルバムで静かな人1位友達少なそうな人1位将来が不安な人1を取った三冠王ですドラフト会議呼ばれんじゃないの公認して<笑><笑>えでもね私小学校の卒業アルバム あの、全員1位に、何かしらの1位になる。1人1回1位っていうので、私ゼロだったよ。<笑>私、いや、理由があって、卒業アルバムを作る係だったんですよ。私も係の中の1人だったの。で、そしたら友達が、友達がっていうか、その、同じ係の子が、あの、あ、1人分、なくなっちゃったって。どうしよう。 ちょっと計算間違えてたと31人の子3030 30人分しか枠作るのないって言って「どうしようどうしよう」って泣きそうになってたから「あいいいいいい私そういうの大丈夫だから」って言って私だけ1位なかったので後日母にめっちゃ怒られて「なんでそういうことするのと?」と小学校の卒業アルバムなんか一生に一度しかないのに なんでそういう偽善みたいなことでなんで逆にクラスの調は乱れてるからみたいな感じすごい怒られた覚えがあるから生まれてこの方20年以上彼女ができずついに最終手段として出会い系に登録したが半年間誰からもメッセージが来ない<笑>へえどういう出会い系なんだろうえでも誰からもっておかしくない桜から必ず来るんでしょ一回あれ違うっけ でなんかあのこれ以上はお金が発生しますよっていうところまで桜が連れてってくれるんでしょ確かあれ違かったっけそうですよね私も一回なんか友達募集みたいな掲示板は覗いたことある<笑><笑>同じ趣味思考の人の掲示板は中学の時だいぶ行き詰まってたんだろうね うん、で今こそ募集の掲示板までは見ないことにしたけどまだでも出会い系に登録するこうんだろうあのアクティブさが残ってるなら大丈夫私ち ょ, ちょっともう25まで諦めることにしたもん<笑>一回仕事頑張ろうと思ってで彼氏欲しい彼氏欲しいって言ってる間にできる彼氏はろくなもんじゃないってうちの母が言ってたから<笑>一回ちょっと25までは諦めようと。 思ってます大丈夫頑張ってこもうツイッターって交流してるのかなツイッターの人たちと、うん、この人は喋るって書いてある喋るかじゃあそっか喋るってやり取りのことかなるほどね超良くない私メモ帳でずっと書き溜めてるよ私メモっていう項目のメモ帳をがあって自分の中でであの。 そこにはいろいろ書いてあってねまずメモっていう題名があって1行目に「完璧じゃなくて大丈夫」って書いてある<笑><笑><笑>すごくないあと「楽しいことしたい」とか「私自身に魅力はなくて作品性やエンターテイメント性がないと」 つまらない何もできない話すこともないって書いてある<笑>え何本当に大丈夫って大丈夫だよこんな明るいんだよ大丈夫全然平気平気意外と一人で喋り続けられてるしねなんかうんだからまだ喋る人いるぐらいなら大丈夫じゃん意外と明るいラジオになりましたよ ね, たよねえ江口よりガチのぼっちえなんで なんでなんでそう思ったんですかいエピソードが外え外…え外<笑>なんでみんな誰も目を合わせてくれないのいや全員心の底死ぬ時一人ですからねみんな<笑>いやほんとにうでまあ終わりますかじゃあまあもう皆さんにお会いすることはないでしょう<笑><笑> うん、お相手は裏墓地と総裁さくら彩音でした。バイバイ